こんにちは。今日、悪人が裁かれました。ニュース女子という極悪テレビ番組。犯人は DHC 及び長谷川幸弘です。勝利が確定した真、菅さんの会見を見ましょう。早くにあたり本当にあの、ありがとうございました。えこの裁判は、勝たなければいけない裁判です。 で負けてはいけない裁判でしたで勝って勝って勝ち続けてここに来ましたでもちろんその途中で何度もくじけそうになりました正直にでもそれをずっと支えてもらってそして日本の司法で勝ち続けたことは大きな一歩であると私は思っていますで同時にこの裁判をやる きっかけになったことはこの番組の無さです本当にひどい番組です何から何まで嘘ですそしてその人生をかけて自分たちの時間を費やして戦争は嫌だと言って声を上げている人たちをみんなで笑って愚弄した番組ですでそれに対する 裁判は残念ながらでできませんでしたなぜならば原告資格が流しされた私にしかなかったからですでもこれは本来は沖縄差別であり沖縄に対するレイシーズムでありそしてその沖縄の平和運動を叩くために私の出自を利用してそしてデマを流したという幾重にも悪質な番面です。 で、これが最近まで流されていたした。ということはそのインターネット時代というのは裁判で勝ったから終わるわけではなく社会の隅々にまでその情報は行き渡りましたそしてク x テレビをはじめとして私は裁判で勝ちク x テレビは私に謝罪もしました だけども本来 MX が謝罪しなければならないのは私だけではなかったですその意味でこの裁判は私の名誉毀損裁判でしか戦うことができなかったということはとても残念なことだと思いますただそれを勝ち抜くということもとても大変なことだったので本当に改めて 支えてくれた多くの方々、それから忘れずに報道し続けてくれた方々に感謝を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。皆さん、DHC および長谷川幸弘 MX テレビ、そしてネトウヨたち、徹底的に罵倒しましょう。どんなに罵倒しても足りませんが、 you